じゃ、あ堀尾さんお疲れ様ですから入って。はい、堀尾さんお疲れ様です。お疲れ様です。来ましたね。今日何日ですか ？7 月1日ですよ。木曜日ですよ。見てください。これ。4人しか並んでません。大丈夫かな？はいということでね。今日はね。もう朝から来ましたから、そう。先頭の方なんかも8時から並んでますからね。今日はね。もうさすがに出してもらわないと今までね。もうね。 20万以上負けてるんでね。もう今日のために、今日のためにね、もう費用温存しましたから、今日はね、もう全力で頑張っていきたいと思います。はい、ちょっとね今ね<笑>、めちゃめちゃねサラリーマンの方で、ね、見られてるんですけど、はい、今日も張り切って頑張っていきたいと思います。はい、やいやい。いやーサラリーマンの目が痛いぜ。<笑><笑>俺もちゃんと顔こやつんできてるかな。それな。あー あそんなんですね<笑>は い, おはようございますあ、ちポリポリポリ、はい、ということでガメラ行きまーす。どうも<笑> はーい、ということで、移ってきますよー、わかりますかね、このガチ感が、もうちょっとね、今日のね、気合いの入り方が違うんで、はいもう今までね、累計してみると、や3倍でマイナスの6000枚ぐらい、総額で見ると、たぶん20枚ぐらい負けてるんですよまあね、今日はね、もう、いつものなくて。 今までメンタルブレイクしなかったのはもう7月7日があるからなんですよ、でもこれでねねもうね全く設定が入ってなかったねねねももう、ね、これ、ね、もう嫁も子供も愛人も、ね、やらないといけないから、もうね、大変なんですよ、今日は、ね、もう何としても積もらないといけない、でもさ早ね隣がねもういい感じなんで1枚焼きから洗ってるんで。<笑> はい、えー、何事もなく1枚が終わりましたえー2枚目ですはい、えー、ここまでね普段の実践となんも変わりませんそんなにお金を採取して面白いですかねー面白いでしょうかーまさかね天井くらスなり得ないよねまさかねさ前回の収録さ天井でやめたら全でやめてるからー 俺先端的ゲームっつくらいさ通常時のあたりないんだけどやばくないやばくないおおどこすら来たんだけどいけ お二つの様々なのこれ多分ね、確定バタルメのリッチメこれがリップでギャオスギャオスだとおそらく普通のリッチメなんですよこれワンデンのペーカンすよこ、えー、こで引いても百0枚ワンドセンジしかならないからえはい、こっちと最近ね だだいぶ前なんだけどがが出来上がりましてあのグリーンピース来てくれた方にはね渡してるんですけどこれを置くとね、禁輸効果がありまして機械割りも、ね、おのずと、ね、105万円からいまで上がりますので非ね、グリーンピースで遊びに来た際はねあのお声かけくださいすいませんあのもう、当たる瞬間を取れませんでしたーあった最近 VTR を取らないでやばいわ はいじゃあ皆さん差し込にいきますよ。ドライフォー いいんだよねこれ、うんーうん、うわーあと2ゲームぐらい遅かったな。いい 当たったーーーのごぎりサンドイッチうわっこれやばくないっすか最後 このズボンみたいなじゃんうわここは絶景だやっぱり。や 設定の時は結構何でもない一枚役でスポンって当たるんでこれまで、ね、ゴリゴリのこ設定で、ね、ないなんてでレギュラーな可能性がかなり高いですけ、ね、れはしょうがない 今ですね今、177分の1ということで、まあ、5と6の間ぐらいということでしかね、ボーナス12回当てちゃうともうね動画がねもう、目いっぱいになっちゃうんで全部終わりに分けるということで、はい、この辺りですね週間エンディングということで、はいえー、と設定判別としては、えー、波乗りカメラが1回で、1回否定されましてあとイーブンが2回で、えー、といからと当選が ええー、四、四回ですかね。はい。ええー、非常に素晴らしい挙動をしているところでございます。二千回転マではね。まだ、あね、まだね、全 然, 全然わかんないですけど、受け叩きことない、受け叩きで い, いたきたいと思います。うわー、落ちたんだよ、すごい。もう永久だったあ あ, あ, あ, あ、当たった、こっち。 る、えー、に3択してだ完璧さあ<笑>適当うんさあいい子だわー。 あビッグ確定するるおじやってあげるなほらのの時絶対ギかららす前回の動画で行ったけど、うん、えほらビッググラモててほ在籍やっぱヒムないよ。 AHHHHH <laughs> <笑>なんでミッツェシラーなの っったけあのこれの時点で色はないからえ何これうわ当たったんですけどこれ多分二角ですないや、もしかしたら集団チェリーそうかもよみたいな一応解析上ね、この右上がりはあるみたいだから狙ったんだけどよし いいいやーもう回しかもなかったぞ、V2、でーす<笑><笑><笑>出た出たで出出よあんなことになるんだね最初に出てくると思わなかった。 ちょっと差し合い測たい。<音楽> ちっんだけどうわーもうこれだけのことやったのは寒いなこれは寒いなしょうがないけどああもえっしやめなっのパターンでいうおおちょっと待って待って待って待って待ってあっ残念こんなこおろすとま立つものはなんで あの有力間非有力間中のこれ全然界共通で 21% だったので、うちぐらいなんだけど、えー、ちょっと引きやばくないここれれっっててわーちょっと待よよよよししししーーム続きもあるあ ちょっと待ってっ待って待って待ってお前ここで外れたわかわかバカバカ。はあやばすぎマジであああったあったあったあったあったあったあったあったあったあったったあったあった、えーね、あああああっあああああ じで<笑>いやね今絶対ないと思った<笑>よーし助けてくれたおおおお<音声>どこまでどう いジャックであね、すごいよ、どっちがいるただろ れ は, ね、はい、ということでね、はい、ちょっと途中で CM 挟りましたけれども、今 ね, ね、ちょっとね、<笑>大当たりがちょっと大すぎちなって、中間ということで、ね、中間 CM みたいな形で、ね、で初で珍しいんじゃないですか<笑>珍しいですね。う完全にいつも、ね、<笑>は、ね、すぐね、3万とか5万とかして、そうそうそうそうもう8回ぐらいだったらもういいやってなっちゃうんだけど、えっと、まあ今日は、ね、中間 CM ということで、んまあ、ちょっと富士山があ間近に迫っております。そうそうそうどこまでで登るんですか一応、うん ちょっとあのチート使って5合目までは車車でそこから頂上までは歩きで山頂まででーすそんなわけでですねああお客様が来ました<笑>ありがとう<笑>バイバーイー猫も喜んでよねやっぱり今日ははいということでですねえっと 来週の動画もね。はい。い後半もこの後も。後半もね出ちゃいますから。トロフィー出ちゃいますからね。はい。と、はい、いうことで、<笑>バイロー。<笑>